全国1億2000万人の一眼レフフィルムカメラファンの皆様、こんにちは。まさたまチャンネルへようこそ。今日は今まで集めたこのカメラたちを防湿庫に入れながらご紹介したいと思います。まあ何台かはもう紹介済みのものもありますが、その辺はご容赦ください。こうしてみると、集めましたよね。 写真も撮らないくせに<笑>これらはジャンクだったり未清掃のものです こっちは付属品とかですねそれでは始めましょう最初は PentaxS2 ですこれはもうご紹介済みですよね 続いて、ペンタックス SP です。SP は人気ありますよね。なんてったって、世界で初めて、内蔵露出計を搭載したカメラですからね。そして、またまたペンタックス SP。程度もよりけりですが、SP なんて、 何台持ってても無駄にならないですよね。価値は上がる一方です。そしてペンタックス SP2。SP2 は弾数が少ないです。ペンタックス SL。 SP の露出系がないモデルですねこれはペンタックス s l にペンタックスメーター3 s l メーターを取り付けたものですこの SL メーター探すの大変だったんですよ 続いてリコー XR500 ですこのカメラはハードオフの青い箱の常連ですよねそしてこれがリコー XR8XR500 の後継と言われてますね来ました PentaxLX 後期型は今でも高いです程度がいいものも少ないですペンタックスの LX は昔から欲しかったんですよ次はレンズですね XR リケノン 50mmF2 これは和製ズミクロンと呼ばれてますこれもともとは XR500 の標準レンズだったんですよねはい続いて XR リケノン 50mmF1.7 ですニコンとかキャノンは F1.8 ですけどねペンタックスとかリコーは F1.7 ですよね続きまして XR リケノン 28mmF2.8 です ペンタックス M50mm f1.7。私ペンタックス純正の K マウントレンズ、これ一本しか持ってないです。お次は富士フイルム ST801 です。 そして EBC フジノン 55mmF1.8 これは EBC フジノンの 200mmF4.5 ですフジノンレンズって描写が綺麗と評判ですよねカメラもいいカメラですよ さすが世界に誇るフィルムメーカーですペンタックスオートタクマー 55mmF2 これは S 数用のレンズですね半自動絞りです SMC タクマー 28mmF3.5 SMC とはスーパーマルチコーティングの略です。先ほどの富士 j の EBC はエレクトロビームコーティングの略です。M42 マウントのペンタックスのレンズではこれが一番有名ですかね。スーパータクマ 55mmF1.8。これ SP とかによくついてますよね。 SP とか SL の標準レンズだったんでしょうねはい続いて p e n t a x s m c t a k m a 3 5 m m f 2です SMC マクロ t a k m a 5 0 m m f 4 マクロレンズ私は好きですね続きまして SMC タクマ u m a 1 2 0 m m f 2 8 1 3 5 m m とか 百二十ミリって使いやすそうですよね。はい、たくま二百ミリエフ五点六です。このレンズはプリセット絞りですね。 このレンズはオプトマックス 135mm f2.8 M42 マウントです。オプトマックスってトキナーの海外向けブランドみたいですね。ペンタックスとリコーは以上です。今は両方リコーイメージングになっちゃいましたね。続きましてキャノンです。キャノン。 ペリックスペリクルミラー採用なのでペリックスですそしてこれがペリック ス,、QL、ペリックス発売の翌年1965年に発売されたカメラです このペリックスは後期型ですねそしてまたまたペリックス QL 私はこのカメラ面白いなと思ったら2台所有することにしてますこのペリックス QL は前期型ですね まあ、二台所有すると言っても、お財布の中身と相談なんですけどね。続きまして、キャノン FTQL です。この FTQL は、初めて分解したり、清掃したり、部品交換した思い出深いカメラです。まあ、一年前くらいなんですけどね。<笑>はい、キャノンブースター。 これはペリックス QL と FTQL 用です FTB にも使えるみたいですね続きましてキャノン EF この EF ってカメラいいカメラですよただね発売された年がオイルショックだったんですわキャノンで初めて コパルスクエアのシャッター機構を搭載しているのがこの EF です。そしてまたまた EF。やっぱね、好きなカメラは2台欲しくなります。てか実はもう1台あるんですけどね。全部で3台あります。出た 通称トラヤの洋館キャノン F1N です私は F1 は正直所有するつもりはなかったんですがまあキャノンを語るにあたって F1 抜きじゃダメだろうということで所有するに至りましたはいカメラ小僧の憧れキャノン A1 ですこの A1 はオーバーホール済みです 私キャノンのカメラでこの A1 が一番好きですねもう一台欲しいです続きましてキャノン AE1 プラスプログラム発売当時は AE1 プラスプログラムと呼ばれてましたが今は AE1 プログラムと言われますよね続きましてキャノン AL1 ボディ右側に書いてある AF は AF ではなくて FA フォーカスエイドというう意味だそうですオートフォーカスじゃありません続きましてレンズですねキ n ノン FL50mmF1.8 この FL レンズは清掃の様子を動画に上げましたよねはい FL50mmF1.4 です そして FL55mmF1.2 ファインダーが暗くなっちゃうペリックス用に購入しました通常だったら F1.4 で十分なんですけどね続いて FL55135mmF3.5 ですこのレンズヤフオクとかだと3000とか4000円で取引されてますよね 実はハードオフで500円で売ってたんですよ。これはお買い得でしたね。コンディションも悪くなかったです。続いて FD レンズですね。50mmF1.4SSC。スーパースペクトラコーティング。そしてまたまたキャノン FD50mmF1.4SSC です。 FD レンズはいいですよ。カラーバランス、コーティングのカラーバランスが統一されてますからね。はい。FD24mm f1.8 SSC です。この銀枠の FD レンズってかっこいいですよね。これからはニュー FD レンズです。35 70mm f3.5 から 4.5 です。 このレンズは AE1 プログラムについてました NEWFD50mmF1.4 私初めて買ったカメラがキ n ノン AE1 だったんですが F1.4 のレンズが高くて 50mmF1.8 しか買えなかったんですよはい キャノンズームニュー FD35105mmF3.5 ですやっぱりズームレンズはこの F 値が統一されているのがいいですよねまたまたズームレンズですニュー FD50135F3.5 です このズームレンズは直進式ですね来ましたニュー FD300mmF4 やっぱりね大きなレンズは三脚座がついててかっこいいですよね はい、パワーワインダー A2 です。昔 AE1 を使ってた時にパワーワインダー A1 を付けてました。そしてこれはモータードライブ MA ですね。A1 と AE1 プログラムに付けられます。キャノンズームニュー FD3570F4AF です。これオートフォーカスレンズです。 このレンズ弾数が少なくていいのがないんですよあっても割と高いですキャノンのカメラとレンズはここまでです続いて皆さんお待ちかねのニコンですはいニコン F ウエストレベルファインダー付きですね。このニコン F は初期型です。いわゆる一つの富士山マークってやつですね。まあ初期型と言っても最初期型ではないので、シャッター膜は布膜ではありません。チタン膜です。 続きましてニコン F アイレベルファインダーとニコンメーター3ですこのコンビは動画にあげましたよねこのニコン F はいわゆる中期型ってやつです今現存してる F で一番多いタイプなんじゃないんですかねまあその辺は定かではありません そして、ニコン F は後期型ですねセルフタイマーのレバーとかこの巻き上げレバーアクセサリーシューの絶縁部がニコン F2 と共通になってます ニコン F のアイレベルファインダーそしてフォーカシングスクリーンですこのニコン FF2 のフォーカシングスクリーンはいくつか集めました後で動画にアップしたいと思いますそしてニコン F2 アイレベル私ニコンのカメラではこのニコン F2 が一番好きです メカニカルカメラの完成形と言っても過言ではないと思います。そして、ニコン F2 フォトミック。私、昔このフォトミックのブラックボディ持ってました。D100 が欲しくて、売っちゃったんですよね。はい、ニコン F2 フォトミック A です。 フォトミックの中では、このフォトミック A が一番使いやすいような気がします。まあ、AS とかもあるんですが、指針表示なので使いやすいです。F2 アイレベルファインダー。そして、F2 のフォトミックファインダー DP11。これはフォトミック A のファインダーですね。続いて、レンズです。 ニッコールオートですニッコーールオートは AI 対応ではありませんので AI に対応させるには AI 改造を施さなければなりませんでももうニコンニッコールオートの AI 改造やってくれないんですよねニッコールオート 35mmF1.4 です このレンズは AI 改造済みですニッコールオートの AI 改造済みのレンズってポイント高いですよねお次はニッコール 50mmF1.2 です。 f1.2 のレンズって、ノクトニッコールとか有名ですけど、このレンズも割と高めです。もらい物なんですが、私には買えません。こちらはニッコール 35mm f1.4 です。このレンズ、応変してるんですよね。アトムレンズなんでしょうね。ペンタックスのタクマとか、 アトムレンズ多いですよねニッコール 28mm, F2 です 28mm の F2 って結構明るめですよねこのレンズもポイント高いです ニッコール 105mmF1.8 これも大光景でかっこいいレンズですここからは AF レンズですねオートフォーカスのレンズです 80mm200mm の F4.55.6D 今は 絞りリングがついた AF レンズってないですよねそしてマイクロニッコール 105mmF2.8 です来ました D100 AF ニッコール 2485mm F2.8 4D のレンズがついてます。このカメラを買うために、それまで持ってたカメラ全部処分しました。プロストラップ付きです。前にも話しましたけど、こういうのが欲しくなるんですよね。はははは。 そしてニコン一眼レフカメラのラストバッターはニコンニュー FM2T ですチタンボディ最高ですこれ今 F3 とかよりも全然高く売ってますよねニコンのカメラは以上です そして最後、トップコン RE スーパー RE オートトップコール 58mmF1.8 付きです。この RE スーパーは最初期型のものです。近頃中古市場でこのトップコンのカメラ割と高くなってます。そしてオーラス、トップコン RE スーパー RE、オートトップコール 58mmF1.4 付きですこの RE スーパーは最終型です「あなたの燃える手で」 私を抱きしめてラララ ん それでは、またねー